動画のご視聴ありがとうございます旅する生き物のし、バオシティですこの動画もし面白かったらコメンント、高評価、チャンネル登録お願いします今僕がいるのは千葉県松戸市にある御城が丘歴史公園今大河ドラマ出産放送中だと思うんですがその大河ドラマにも登場する水戸徳川家の最後の藩主徳川秋武公が建てた「土上邸という邸宅洋風の 贅沢がある公園ですで実は僕にはベルギー人の友達がいまして彼がぜひ日本のみんなとそして世界のみんなとシェアしてほしいベルギーの今こうビデオに撮ったっったたてて言ってくれたんです今回はこのビデオを僕がちょっと編集して皆さんと一緒にこんな感じになっているのかというようなことを映像を通して知るという機会を一緒に作りたいなと思ってこの動画撮らせていただきましたというわけでぜひ最後までお てくださいそれでは今回の旅も始めていきます。 ブルー。<音楽> うん、ね。 今回の動画いかがでしたかよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますそしてこのチャンネル元々もともと海外を旅行するために作ったチャンネルです、まあ、現在は世界規模の感染症の影響で国内を中心にしか旅行ができないんですけれどもこの感染症が収束してみんながこういろんなところへ気兼ねなく出かけられるようになった時にはぜひ 僕のこの今映しているカメラを通してベルギーのブリュッセルそしてヨーロッパのいろんな地域海外のいろんな場所を旅して皆さんにお届けできるようにこれからも頑張っていきますので最後まで見ていただいてありがとうございました。